はボイスですえー、前回の、ね、続きやっていきますはい、okay. よしよし okay. OK えっとあんまりこんな物色してる場合じゃないんでいきますかとりあえずね105やったんで 107?106 か よしよしこれで嘘だろお前かうん何これもう武器が死んでいる気がします 一回逃げるちょっと一回逃がしていやービリビリーえー、えー、と長押しで武器を直す OK 武器直すはいいけどこれ耐久性ってどうなってんでしたっけあ回復するのかなんかでも重要なアイテムを使っちゃうような 当選のことながらビリビリは自分も食らいますよねうーんあー105が終わったところからでいいのかしらあーやったことなってますねこれね置いてあるでしょ置いてあるね OK 次 <笑>いいっすねさてあこれねぐるぐる回れるようになってんだやべいやー えっと、10… <笑> 106号室んー出てくる向こうから行かなきゃダメですかじゃ あ, あのビリビリなんとかしないとジャンプあ、いたちょ、もうこれ邪魔1 0 6ケーはいさよなら ん ?11 回下か下はないあ一134だから13回ですね、OK、ちょっちょうらあげたら閉めなさいあダメ だ, めだ 嘘でしょいったボムボムがいましたねうわわわわわわえあれもボムですかなんか あーなんか体が破裂するやつがそういうやいましたねいやーもう全然覚えてないこれ12回か12回でねえ投げ物もあったんですけども忘れちゃったこいつやだうわ あたたたたっあっくるくるくるあぶねああ何エレベーター<笑>もう 俺だからやめられないですねこのゲーム本当に<笑>いやーそしてこの最悪のロケーションよいしょよっいやーこれどうちょっと武器をね持ち替えたいんですよね十字キーあこれだ十字キー右えうわうわうわうわうわうわうわう違う違う違う違う違う違う違う違う違う あれエイムどうすんだこれあれエイムあ R さんかおもしたおもした独特キョキョキよし<笑>なんとか戦える気がしてきましたよこれでよしこれで13回目 今度は落ちないようにしないしあ<笑>そこか<笑>えっと137こっか出た一発<笑>こいつ距離を持ってって言われるけどあんだけ近い距離からいられると。 さすがに厳しいですよねじゃあ何こういうことですかこのエイムの遅いことだ。もうさっき爆発してるからボーマーはいないですかね あと近接に備えますかんここはまだリフォーム中だからあそれでもあるんですねまあガスはねライフラインですからおぉピッキング久しぶりだほいほい なんかなんかもらいましたけどあとなんだえっ、ー、と134135まんタン。 最悪最悪ちょっと待ってなんだよおおんだよな ん, なんだお前かやめてくれ あちょっと待ってとりあえず体力回復しないとあと1ピか。 まだかもうちょっとまだしつこいボケそういえばわなんかものすごい数来てますけどちょっとあの子供 よっしゃお静かにトロフィーゲットちょっとこうとりあえず迎え撃つかあれ入ってくるよねよしなんかあこれね これここここれこれこれこ れ, こ れ, これ忘れてましたよ、私完全にこれ武器なんかつかないで蹴り倒して頭踏みつけていいんですよ、あいつ手伝って。 え っ, っとマイケルがやられたかなえー、っと戻るは当然普通には戻してくれないと思うんで 同じルートですかねよいしょ<笑>急ごう急ごうマイケルがやられちゃう前に何 いやーちょっと怖いよこの音楽あれ9階あそっかこっちから行ってあれあれあれエレベーターどうするんだよし まずいぞえっ、ー、と開かないとはいエレベーターパックンパックンやってたフロアはどこでしたっけね上か 11じゃなくて12ですよねそっか私こそだここで登って落ちたんだからはいはいはいはいそういうことねそういうことねはいいけどえー、っとよいしょこういうこと違うね違 う, うー<笑>ああもうサバイバルポイントがないから減りも少ないですね まあまあいいでしょうえー、っと10え何階 ?10 階あでも道は多分あれで正しいですよね12階であのエレベーターを使ってあ違う13階だ13階で あのエレベーターを使って下に降りるは多分間違っていないと思うんですけど。はい